止めるはしない、ね「泣き出してしまうかも」「それほど心は揺れている」ああ「あなたにはないてない」 「大人びたふりをしてここまでついてきたが」「ありさけるときめきでめまいがしそうよ」「好きよ好きだから怒れない」 よくまではこの場所に来ないでこの船止まるまで私を一人にしておいてああ悲しくはないけれどあまりに。 の か, からない「大人びったふりをしてここまでついてきたが」「耳かぶも熱くなる激しい恥じらい」「好きよ好きだから帰れない」 「なをのこす」